皆さんは旅行に行かれると必ず1枚や2枚記念に写真というものを撮るのではないでしょうか人によっては携帯電話で撮るのが一般的なのですが時にはこういった GoPro といった少しマニアックな機材を使って撮影する方もおられます今回扱うトピックスはこの撮影された後が問題なんです大体いいこの大きなデータバンクの中に取り込まれてその後あまり見返すことがないなっていうことありませんか せっかく記念に撮った思い入れのある写真もその後見られなければ意味がありませんということで今回は撮影が終わってから編集そして出稿して実際にこのインテリアを思い出たちで固めてみたいと思いますそれでは実際に Adobe の Lightroom を使用して画像編集していきたいんですがこちらのソフトは初心者向け非常に操作性が容易で 見栄えのいい画像を作るというところに特化されたソフトです金額も月額980円でフォトショップライトルーム両方とも借りることができますのでこの写真をちょっと見栄えよくしたいなっていう時であれば初回は無料のお試し期間がありますのでそちらを利用されてもいいかなと思いますデスクトップでもスマートフォンでも使用が可能なものです一番最初こちらの左上プラスボタンを押して写真を ソフトの中に取り込んでいきますこちらが実際に私が旅をした写真の厳選集になるんですがこちらの画像を使って編集をしていきますまず一番最初にこちら右上の編集ボタンを押すといろいろなパラメーターが出てきますこちら露出量は全体の明るさを調整していますそしてこちらの題目をダブルクリックすると初期化ゼロに戻されますので コントラストは色の濃ゆさをはっきりと出すようなものですハイライトは明るいところだけの影響を受けてシャドウは暗い部分だけの明度が変わっていますこちらはいじりながらしていくと感覚的に覚えやすいですこちら自動というのをご覧くださいこちらを押すとブーン コンピューターが自動的に、まあ、こんな感じの塩梅がいいんじゃないかとおすすめをしてくれます大体いいこの自動を押して私はスタートをしていますこちら2番目のタブには切り抜きのタブがありますこちらの画面の中に9個に分割されたあ線が入っているの分かりますでしょうか実は写真の構図を決めていくときにこの9分割された線を基準に決めていきます実際にどういうものかをご説明しますね まず一番最初にこれ画像が右に傾いてますよねこれ非常に気持ち悪いのでこちらの右上の隅をいじることによって水平に保っていきます常にこの線を見比べながら水平を見つけてうーんこのくらいかなというところでドン決定をすると水平が保たれます4つのポイントがあると思うんですけども構図というのは 撮影者が見てる人に強調したい部分を無意識的にに伝えるき役立ってきます今回はこのアヒルちゃんを目立たせたいのでここの中心点はずらさずにここ一番奥行きのあるど真ん中なので写真の構図としてここはど真ん中とキープしながらこのアヒルちゃんを左下のポイントに合わせていく感じです。 大体こんな感じでしょうか調整を終えるとドン随分閉、えー、まった写真にすでになっているんじゃないでしょうか一番最初のものと確認をしてみましょう最初こんなものだったのが先ほどの一瞬の編集によってドン結構まとまった写真になったと思いませんかその他にもこちら修正のブラシがあります ここちょっと人が見えちゃってますよねこちらもビーっとなぞるとピュッなんと消えてしまいますあたかもいなかったようですこうやって自分のあここちょっと汚いなと思うところをピーッと引いてもらったらあ消すことが非常に簡単にできますそしてここから下はですねすべ、えー、てほぼ同じ機能になってますこちら例えばブラシの場合ですと ここのお花の部分だけよりアピールポイントを出したいっていう時は今これグイーっとクリックをしてなぞっていますクリックをしてなぞることでこの部分だけ色味を変えることができるんですね明るくしていくと先ほどブラシを通した部分だけ明るさが変わっているという感じです他にも こちらが線形のものもですビューっと上半分てて覆って し, まいますしかもなおかつグラデーションをかけたいという場合これ今上半分の上半分がグラデーションをかけながら修正をすることができます例えば明度を上げていくとグーッと青色が濃くなっていくの分かりますかねそれに加えて霞除去なんかもしていくと 光で出た霞がどんどん消えていきますその他にもこちらハイライトを明るくしたりと自分のお好みで決まったポイントだけをいじることが非常に楽にすることができます。 円形のツールは円のグラデーションを保ったまま修正が可能ですこちらのアヒルちゃんを非常にもっと目立たせたいなといった場合ですね例えば光量をちょっと上げていきますそうするとアヒルちゃんちょっと輝きだしてあんまりしすぎるとちょっと神々しくなりすぎるのでちょっと明るさを増すことによってここを見てくださいと構図も決まってますし非常にこのアヒルちゃんに目がいくように自動的に編集がかけられていきます 実際に元のやつ見てみますとここまで来ると随分変わりました元の写真がこちらです修正後がこちらになります全く違いますよねでこちらの画像が出来上がると1週間程度で業者さんから戻ってきましたこちら5個ですね旅の動画厳選したものを印刷してきましたサイズは A2 で大きなポスターの 大きさですね実際に開けてどんな仕上がりなのか見てみましょ う, うこんな感じで仕上がってきましたうーんツヤもあっていい感じの光沢を放っていますそしてこれに加えてですよ<笑>こちらの大型の余白付きのポスターフレームに格納していきます フレームがだいたい1個3000円、こちらのポスターで送料込みの2000円くらいです。ね あれもこれも厳選したつもりだったんですけど印刷しすぎてしまいましたこちらの余ったやつに関してはリビングとか廊下などに飾って楽しみますどうせ旅行に行ったんだったらベストショットを1枚選んでこうやってインテリアとして楽しむことができれば例えばゲストが来た時に旅行旅の思い出に花を咲かせることもできますし随分部屋の中も<笑>華やかになったと思いませんか ちょっと華やかかすすぎますかねこのチャンネルではライフレッスンを定期的にお送りしてますので次のお話も見逃さないようにチャンネル登録ボタンも押してってください今回は撮影した後の思い出たちをポスターとしてインテリアを楽しんでみました最後までご視聴いただきありがとうございました